百百武道具店店のの動画こんにちは百ブログ で, のです。やってますか今日は引き技のビデオの2本目になります早速だけど今回のビデオは引き技まあ引き面でね特に引き面打つ時によくある間違いこうなってるからうまく当たらないんだよ苦手な部分はここなんだよっていう話とそれの直し方よくある間違い直し方で次のよくある間違い直し方次のよくある間違い直し方こういうふうに進んでいきます よくある間違いの一番目っていうのは何と言っても市内の打突部位で面を打ってないってことなんですよ。市内のね、この辺で打っちゃってるの。これなんでこういうことが起こるかっていうと、これ全ては間合いが問題なんです。間合いが近いつまぜり合いの状態からそのまま打とうとするから、どうしたって、 物打ち当たらないんですよ、ね、引き面とはいえ、やっぱり腕伸ばしたところで、打突ぶいで面を打てるようにしないといけない。これはやっぱり間合いの話なんです。じゃあ、引き技の時の間合いっていうのはどういう風に書かれてるかっていうと、言いました、いつもの全権廉指導要領。いくよ、こう書かれてます。引き技は、体当たりやつばぜり合いの機会に、引きながら打つ技であると。こう書かれてるんですよ。これは逆に言うと、 つばぜり合いの時にそのまま打っても一本ならないよ。ここで当たって一本ならないよって言ってるわけ。つばぜり合いから引き技の引きっていうのは体を引くってことね。ほとんどの剣道の技っていうのは体を前に出しながら遠くから打っていくんだけど、引き技だけは体を引きながら間合いを作って、そこで面と。 だから、物打ち。打突部位で打つことができる。それで、つばてり合いから瞬時に打てる周りを作る方法は、手元を前に出すこと。手元を前に出すこと。そうすると、ここからね、手元を前に出した、ここにスペースが生まれるわけ。このスペースを利用して、引き面。 ここまで大丈夫引き面を打つ前には必ず手元を一回前に押し出す。ここにスペースをつける。これが最初のきっかけ。ここまで大丈夫だよね。ここまで大丈夫だよね。ここからもうちょっと突っ込んでいきます。自分の手元を前に出して作ったスペース。これは引き面を打つ最初のきっかけとしては絶対、これは必要なんですけども、まだ、 腕を伸ばしただけじゃ、ここ狭いんですよ。まだ近すぎるの、相手と。だから、打突部位でまだ届かない。そこで、第2ステップ。さらにそこから間合いを取るためには、2つやり方があります。1つは、手元を出すときに、相手を崩して、相手を下げちゃうということ。相手を下げる。そうすると、メインが届きます。もう1つは、相手を押すんだけど、相手が押し返してくる。相手が押し返してくる力を利用して、自分が下がる こ, この2つ。引き技を打つときに、打突部位で当たらなくて、いつも近いところで当たっちゃう人。そのまま打 打っても当たらないんだよ引き技っていうのは自分が引きながら引きながら周りを作りながら面を打つそういう技なんだよっていうことです次のよくある間違いは相手が全然崩れてないのに無理やり引き面を打って 全部避けられちゃう。これは引き技を打つ前に相手を崩せてないっていうのが問題なんだけど、相手を崩すっていうのは、つばぜり合いから、えいって押して、相手の体勢がこうやって崩れるっていうのも、まあ、そうだと。多分それ想像してるかもしれないんだけど、もう一つ、相手の構えが崩れるっていうのもあるから。構えが崩れた状態っていうのは、例えば、つばぜり合いから相手の手元を下に押した。そしたら相手は下に押されたから、嫌だと思って上に押し返した。そしたらどうが これも構えが完全に崩れてるよねもしくはつばぜり合いから相手の手元を上に押し上げた上に押し上げたら相手は万歳させられたからどうやばいと思ってハッと下げるそこ面が開くこれも構えが崩れてる次は引き面を打つのが遅くて当たらないって人これは払い面の時思い出してください払い面っていうのは払って面 払い面じゃなかったでしょ払い面は腹面だったでしょ腹面。一秒、し引き面も似た感じで、引いて、面。引き、面じゃないです引き、面。崩して、面。じゃなくて、引き、面は非面、姫。姫。姫。姫。好きは一瞬しかないです。引いて、面。なんて打ってる人一人もいない。姫。崩して非、姫。 次のよくある間違いっていうのは、引き面を打った後に、下がりきれないってパターンですね。これは、引き面っていうのはもう、打ったら、下がって間合いを切らないと、一本にならないんです。だから、間合いを切れないように、相手は打たれたと向かってきます。そして何だったら打ってきます。だから、それもできないぐらいに、下がる必要があるんです。だからもう一回行くね。引き面っていうのは、打つために、まず下がる。打つために、下がる。この引きと、 打った後に下がる場合を切るためにこの2段階の引きが必要なんですよねだからこの2段階をできるだけ一緒につなげて行えるように最初の打つための引きの時からもう下がることを考えて打つとそういうことですね具体的に言うと相手を押した崩したその勢いでもう下がる準備をしておくってことです いかかがでしたか次のビデオはいよいよ右から崩すのか左から崩すのか上から崩すのか下から崩すのかなんで崩れるのかそういったことをやりますそのために今日のお話がありましたんで今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日をまだ当店の無料カタログを見たことがない人防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです